皆様、ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月18日、選手誤社の当選期第5弾、蛇草街デルメゼが実装されましたね。実装初日ということで、玉砕覚悟で挑んで参りました。初見プレイで右も左もわからないので、とりあえずいつもの構成で来てみました。何分耐えられるか、とても楽しみですね。いきなりデスマスターが倒れてしまいましたが、まだまだ大丈夫です。 そししてデルルメゼがイイナルレイの構えを取りましたどうやら前方一直線に弾を飛ばす技みたいですねさらに叩き込むかのようにバントムボールの構え変なタイミングでビーストモードを発動させてしまったせいで何も見えませんその結果3人倒れましたどうやら対象範囲にダメージを与える技みたいですね踊り子が蘇みがり節を使ってくれたので戦闘続行仕切り直しです また新しい技が飛んできました。絶対レードです。前方範囲に氷のブレスとか、そんなやつです。1400ダメージとか食らってましたね。ブレスガード 100% の装備が必要になるかどうかは、今後の攻略次第ですかね。はい、魔食が来ました。今までいろいろな敵がたくさん使ってきた魔食ですが、デルメゼの魔食はどういう性質のものなんでしょうか。 戦闘開始から2分も経たないうちに、自利品の状況になってきました。もうちょっと安定して持ちこたえてくれないと、下調べにすらなっていない動画になってしまいますね。今後の攻略が進めば、もうちょっと安定して倒せる構成が見つかると思いますし、そうなればデルメス1くらいはサポさんでも倒せる時代が来るとは思いますが、少なくとも、今日はダメですね。ああ、これはダメかもわからんね。このファントムボールで、完全に試合終了のお知らせです。